山田、山田です。阪急 線, 理線をご利用のお客様は、お乗り換えください。the next station is 山田。station number sixteen。please transfer here for the 阪急線理 line。<音声> はい。Yamada, Station no. 16. Please transfer here for the